楽しみください。はい。創価の皆さん。二度目のご挨拶でございます。本日二度目のご挨拶でございます。このウォーターフロート会場七色しみ二度目の参上でございます。え<笑>え、一回目はもう本当に緊張しちゃって、二年ぶりっていうこともあったんですけれども。 いろんな各所をちょっと回ってきて2回目の演武少し落ち着いて演武できると思います七色しみらしい笑顔の花を皆様におすわわけでございます笑う角には福来たる七色しみの皆さんほなぼちぼち参りましょうか見事笑顔の花を咲かせましょう 青毛や虹色カカ大将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 ーーかかーーかかさあここから七色シみでございます会場の皆様にも元気と笑顔をおす分けでございます恋の病にくすり出し心も傷も同じと 何より百の腹の底から笑っちゃおういても立ってもいられない刻むリズムに腕をれ